どうにか赤点は免れそうだ来たら今村これから乾杯とかどうよおいいなかまわんぞよっしゃじゃあ北原の家ななんで俺の家なんだよそりゃ決まってるだろう確認しておくべきことがあるからだ別に付き合っているわけでもないんだ一緒に暮らしてるがな なあ北原君まさかとは思うけどあんな美人でスタイルのいいお姉さんと一緒に暮らしてるとバレたら何をされるか頼む公平助けてくれコマ消す野郎